こんにちは立教大学よさこいれんゆりもんじゅと申します審査演舞大変緊張しておりますが精一杯演舞させていただきます皆様のお手拍子お心拍子のほどよろしくお願いします それでは白夜の空に生まれいずるは。 朝月に照らされ浅さぎは飛ぶ」「医者なんてにはなれず願いは ありがとうございましたありがとうございました